日常演武の食豚日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演芋王というお店の焼き芋ちょっと失礼しますいません焼き芋と芋系スイーツいくつかを食べられますこれが確か中身タルトちょっと待ってくださいね今開けますからこちらタルトみたいなやつそして大学芋 さつまいもプリン、そして主役の焼き芋ですうーん、芋う、なんかな、いつも乗り換えで使う駅にお店ができていたので、なんか期間限定とかいう、期間限定ショップみたいな話をしてるんですけど、されてるんですけど、なんか気になったので買ってみました。うーん、どれだけ美味しいんでしょうね。焼き芋はシンプルな、あショ ス, イスイーツなのか、料理なのか、よく分からない部分がありますが、ですがそれだけに、かなり、 素材のがすちょっと今中身割ろうと思ったんですけど結構蜜が出てべっとりしているので触った瞬間になんかテ何かてっになってるの見えますか難しい画面の後だと難しいかもしれませんもうべっとりしてて汚れるのが嫌なのでもうなこのまま食べますねではいただきますええ蜜の甘さが本当にすごくてなんだろう まるでカスタードクリームを食べているような焼き芋です、うん、だけど焼き芋をカスタードクリームにしたのともまた全然違うんですなんて言ったらいいのかなこれ本当にすごく美味しくて今まで食べてきた焼き芋は何なんだろうと本当に心の底から思いました自分の中にある焼き芋という食べ物の概念が根底から覆りましたねはいなので もっともっといろんなものを食べてみたいです確かお店には他にも商品がありましたし公式サイトを見る限り焼き芋を使ったスイーツの通販もあるようなのでまたそちらも機会があれば買って食べてみたいと本当に心の底から思いましたそれでは何が一番美味しかったのかなごちそうさまでした 最初に食べた焼き芋ですが今まで食べてきた焼き芋とは全然違いましたもう蜜がしみ出ていて噛んだ瞬間にまるでカスタードクリームのように滑らかで濃厚なお芋が口の中にジュワーッと甘さを広げてくる<笑>ここまで甘いのは本当になかなかないなんかカスタードクリームって言っても本当大げさじゃなくほんまるでケーキのクリームを本当に食べてるように思いました んさつまいもを使ったケーキとかもありますけどそのクリームがこれだったら本当に嬉しいのになーと思わず考えてしまうまずにはいられませんそして次の日はこのタルトだったっけなちょっと名前忘れちゃったんですけどこちらの商品はふかふかした生地の中上に甘いさつまいものなんペーストではないわなが乗っていて吸いどころに近いんですけどそれともちょっと違う気がしますんしあさつまいも あ焼き芋の甘さだけでなくパン生地の食感も味わうことができてまた違った味一方でちょっと残念かなと思ったのがこちらの大学芋ですねなんかお芋自体は確かに美味しくはあるんですけどちょっとえ、まあ、外で買ったものっていうのはあるかもしれませんがカリカリがなかったのと甘辛い醤油だりは物足りなかったなーっていうなんかお芋自体がすごいんですけど調味料が追いついてないというかちょっと力不足になってしまっている部分があるのは残念でした そして最後に食べたこちらの熟成焼き芋プリン<笑>さっきは最初はさつまいもプリンて言ってましたけどよく見たらそうでしたこちらはプリンがほんとに滑らかねこちらが入れた瞬間にとろけてちょっとねっとりとした食感でとろけてきますなんかパッと消えるんじゃなくてねっとりとしているの は, はやはりさつまいもが入っているからでしょうなの で, なので 焼, きえ焼き芋に負けず劣らずの濃厚な味わいがありました ですがやはり今回は何と言って も, も衝撃を受ける美味しさだったこちらの焼き芋が何より一番好みでしたね、まあ、これを超える焼き芋があったらぜひ食べてみたいですというわけでもう文句なしの代表かつ6点とさせていただきますそれでは「桜宮サラリーマンに癒しの時」